今回のお客様はイギリスのお客様ですやっぱりそういう気持ちを聞くと我々兵具士としては力が入りますねはいどうも掛け軸塾の野村ですえー、今回はこちらの2本の掛け軸の修理の ご紹介をさせていただきます、えー。今回のお客様はイギリスのお客様です。U.K. です。U.K. ロック発祥の地。U.K. ビートルズとかね、すごいいいですよね。まあそんなイギリスから の, あのご依頼なんですけれども、えー、とご依頼いただいたご両親がご購入された掛け軸のようなんです。ご本人がちっちゃい時からずっと一緒に育ってきた思い出のある掛け軸ということで。 修理の方を頑張らせていただこうと思っておりますで、まあね、松と梅と竹、松竹梅ということでおめでたい掛け軸ですねで、こちらの方は赤い梅の掛け軸ですね3月ぐらいに飾ったらいいんじゃないかなという掛け軸ですただこの梅の掛け軸ですけど状態がね結構良くなくてですねこうもう破けちゃってるんですね下の方が まあ、幸いにも作品の方は、ね、そんなに傷んでないのでまあまあ仕立て替えは大丈夫かなとは思うんですけどところどころちょっと破けたりしてる部分があるのでそこら辺注意しながら修理しないといけないなとも思いますでは早速いってみましょう水でのりをふやかして裏打ちの紙を除去していきます 通常そう裏打ち中裏打ち肌裏打ちと三枚の裏打ちがされているので三枚の髪をめくっていく形になります。はい、えー、今中裏打ちまでめくり終わった状態です。ここまではねそんなに特に苦労することなくめくれたんですけれども問題は肌裏打ちこれが一番。 難易度が高いですで逆に言うと中裏打ちまでの状態でめくりにくかったら肌裏打ちもだいたいめくりにくいのでそういう時はかなり時間がかかることを覚悟してやらなければなりませんいい感じですね乗り弱いですめくりやすそうですただこれでね、調子に乗って一気にガーってやろうとすると後で痛い目を見たりする時があるので 慎重にやはり少しずつめくっていくことが大切ですめくるときは本紙を抑えながら少しずつめくっていきますこの旧裏打ち紙に糊で本紙がひっついてこう破れてこないように本紙をしっかりと抑えながら少しずつめくっていきます はいえー、こちらの松竹梅の掛け軸ですけども裏内紙の方除去終わりました、まあ、今回はそんなにね厳しいめくりじゃなかったといったいんですかね、まあ、作品の状態もね良かったので、まあ、破れたりしてなかったのでまあまあすんなりとめくれた方かなと思いますこれだけねあの裏内の旧裏内紙の残骸があるってことなんですごい量ですよねこうして見てみるとで問題はねもう一個の梅の方ですね あっちの方が結構しんどそうだなとあの見た感じで思うんですけどもまあ、そっちの方の裏打ち紙をめくっていきます。はい、では続いて梅の方をめくっていきます。こっちの方が多分大変そうですけどね。 やっぱり結構めくりにくいですね全然髪がめくれずに指で撫でて吐いていくような感じしかできないですね綺麗にめくれてくれないですね 全然剥がれないですね。上の方を一応めくり終えましたこれはなかなか思ってた以上にきついですねさっきの焼竹梅と比べて全然違いますねさっきの焼竹梅ぐらい簡単にめくれてくれたら嬉しかったんですけどもこれめくった後なんですけどもわかりますか さっきの焼竹灰の裏打ちの髪のめくり方と全然違うでしょもうこれめくりにくい時こうなるパターンが多いんですけど も, もう髪がチリ髪みたいな髪がすごく頑丈に張り付いているので指でこすって お, と, くおっとっていくしかないんですよそうするとこういうふうなちゃい破片になっていきますで無理に力で めくろうとすると雑くなると本州を破いてしまうのでどんな時でも冷静に少しずつ力を弱くしながらめくってやらなければなりませんでは残り半分ぐらい頑張ってめくっていきます一見するとね肌裏打ちないのかなってこうあまりにも薄いからないのかなって思ってしまうぐらいなんですけども。 こうやって、ね、指でこすっていくとやっぱりこうめくれてくるのでちゃんとと最後まででめくってあげないとダメですねでこういう紙をそのままにして新たに表装すると硬い仕上がりになったりこういう裏打ちが後から浮いてきて結局もう一回やり直すっていう形になったりするのでなるべくめくるようにします。 はい今全部一応めくり終えましたきつかったっすね結構難易度高かったですねこれわかんないですかねこんなね本当もうチり紙ですよねこんな細かいこんなのばっかりめくっていかなきゃダメだってことですよ全部めくった紙がこんな風になるのはまあそんなにないですけどねたまに あありまますけど、あんまないいですね。珍しいアタンス、まあ、なんとか無事にめくることができましたでこれからねちょっと乾かしてちょっと上にめくった後の残骸みたいなのが付着しているんで乾いてからそれらを全部きれいに取った後、裏打ちをしていきます、まあ、2つともね特に問題なく、まあ、作品にダメージを与えることなくきれいにめくれたっていうのに関しては良かったなと思いますではこれで。 旧裏打ち紙の除去を終わります。お疲れ様でした。イエス。はい、では今からね、裏打ちの方を行っていきます。 はいこちら2点の掛け軸の仕立て替え修理が終了いたしましたまあ、全体的に見ていい感じに仕上がったかなと思います思うんですけども梅の掛け軸が本当に裏打ちの紙めくるの大変でしたいやー苦労しましたよこれ本当にまあ、両方ともねいい感じに仕上がってくれたのと良かったかなと思います 竹梅の掛け軸は最初は表層にすんごい大きなシミができてたんですけども、まあ、こうやって仕立て替えをすることで見違えるようにきれいになりました、ね、で梅の掛け軸は最初表層部分がもうちぎれてしまってたんですけども、まあ、なんとかきれいな形でこういうふうに仕立て替えを行うことができました。 はいこちら2点の掛け軸ですけどもお客様が小さい頃から一緒に育ってきた掛け軸しかもそれはお母さんが大切にしていた掛け軸お客様の思いを聞いていたのでやっぱりそういう気持ちを聞くと我々具としては力が入りますね、まあ、これも大変でしたけどもやっぱりなんとかその思いに応えたいっていう部分がしんどい作業も可能にする。 そういういうな部分っていうのはありますねお客様が喜んでくれたら本当に嬉しいいなと思います、はい、弊社では今回のようにボロボロに傷んだ掛け軸をもう一度飾りたい大切にしてきた思い入れのある掛け軸をもう一度復活させたいそういうふうな思いに応えるように日々精進しておりますのでご要望ございましたらぜひご相談ください。